こんにちはデータにはさまざまな種類がありますので今から簡単に見ていただきますここではマルチメディア人間の感覚に訴える画像や地図などの情報も意識してほしいと思います例えば写真あるいは3次元データあるいはパノラマ写真 こういった人間の感覚に訴えるメディアこれらも当然コピューターータタでではデータです今簡単に説明したマルチメディアのことも考えますとデータの種類はたくさんあるというように見て取れます。文文字列文章 数値、地図、画像ビデオ、音声、音楽、3次元のグラフィックス、さまざまデータの種類があります。そこで、データの種類、こういうようにまとめておきたいと思います。氏名、住所、パスワードなどの文字列、メモ、日記などの文章、 日時価格などの数値画像ビデオ地図グラフィックス音声音楽などマルチメディアのことも考えるとデータの種類はたくさんある、えー、ということを皆さんに確認していただきましたデータベースシステムのメインとなる機能は前の資料 で見ていただいたただ通り、データ共有、検索、セキュリティです。データ共有、検索、セキュリティを勉強するというとき、簡単な文字列や数値のデータベースで勉強するのが一番簡単で効率がいいと思います。そこで私の データベースシステムの授業では文字列や数値のデータベースについてデータの共有・検索・セキュリティなどデータベースシステムについてさまざま説明していきその後でマルチメディアについても簡単に皆さんに説明する予定です。今日のの授業ではなく別の回で 説明していいいきたいと思います以上データの種類について簡単に説明しました。ありがとうございます。